で、我らの仕事が善と幾多の軽局に阻まれるべきは、もとより覚悟の前であらねばならぬ。我らの刑示は往々にして未開なる古代人の心を通じて漏らされた刑示と一致せぬ箇所がある。これは使用する器の相違が光らしむるところであるから、いかんともすることはできない。 言うまでもなく、バイブルは、幾代かに渡りて、受け取られたる掲示の収録である。かるがゆえに、神につきての観念は、人知の進歩につれて、次第に変化し、使用の点においては、必ずしも一致していないのである。しかのみならず、バイブルの中には、人間的語牛の、強作物が少なくない。 これは霊媒という一つの通信機関を使用する必然の結果である。真理は全体の流れの中に見いだすべきで、一字一句の末に捉えられれば到底真理をつかむことはできない。全体と交渉なき局部的の意見は筆者の思想を伺うのには役立つが、我らの信仰問題とは没交渉である。 2000年3000年の昔において述べられた言説が永遠に威力を有するものと思うは愚もまた甚ははだしいそうした言説はそれ自体の中にも矛盾がありまた同一諸冊の中に収められた他の言説とも相衝突している大体において言うとバイブル編成時代の筆者たちはイエスをもって 神の独り言を思考し、このドグマを否定する者を異端者とみなした。同時にまた、それらの人たちは、あまり遠くない将来において、イエスが雲に乗りて地上に再臨し、地上の人類の審判に参与するのだと信じていた。無論これらが皆迷信であることは言うまでもない。イエスの死後、 すでに千八百年以上に及べど、今もってイエスは地上に再臨しない。よほど活願をもってバイブルに対しないと弊害が多いゆえんである。で、我らがこの際諸子に注意を促したいことは、諸子が神の啓示を判断するにあたりては、すべからく自分自身に備われる知恵と知識との光に頼り、 断じて経典学者の指示に頼ってはならないことである。刑事全体にみなぎるところの精神をつかむのはよいが、一字一句の末節に肯定することは間違いのもとである。従って我らの教訓を批判するにあたりても、それが果たしてある特殊の時代にある特殊の人物によりて述べられたる教訓と、 いいちいち符合するか否かの詮索は無用である。我らの教訓が果たして諸子の精神的欲求に適合するか否か、それが果たして諸子の心境の開拓に寄与するところがあるか否かによって虚集を決すればよいのである。還元すれば我らの教訓が正しき理性の判断に耐えるか。 心の糧としてどれだけの価値を有するか、我らの教訓の存在理由はこれをもって決定すべきである。